こんにちは、藤井です今もですね山に来てトレーニングしてます皆さんやってますか、えー、コロナになった後なんで体の鍛え方とかトレーニングの仕方食事睡眠瞑想、えーまあ、いろんなものを変えないと、まあ、ちょっと滝の音聞こえますけどあのコロナの時代は起業家として勝てないと思いますねはい富士ですで今週の週末の土日は忙しかったですあの総勢、まあ、50名以上の方とセミナーやってました、えー、なんでですねうちの会社が多く集客できて、まあ、多くのね何、えーまあ、ていうんですかね まあ、機械販売の機会だったりとかお申し込みいただけるのかというところについてお話しさせていただこうかなと思ってるんですけれどもやっぱりコロナ後に変化できてるかどうかなんですねで、まあ、日本の経済みたいにかくなにインバウンドの需要を戻していってです、ね、同じようにあの観光客からの収入っての同じように行くわけないので。 はい、世界情勢、こんなぐらぐらなのに、同じように戻そうという考え方はやっぱ基本的には変えてやっていかないと、私はもうだめだと思って、ますそういう世の中に変わったんだと思っております、なんで、これを見ている治療科の方だったりだと経営者の方、あーまあ医師の方とかいろんな方も、ですねやっぱり経営の仕方と運営の仕方、もしくは商品、サービスの中身を変えるというふうな決断を早く経営者がしないと、どんどんどんどん落ちていくわけなんですね、売り上げもモチベーションも健康状態も。 阿部君の果てにはやっぱりです、ね、コロナに感染してですねもう取り返しがないつかないという方もう本当にたくさん本当にたくさん私の周りに聞くようになってますので、まあ、そうならないような経営術とかやり方とということを、まあ、やっていくことだと思ってすます、まあ、なんでこれ思いっきり山ですけどめ、はい、ちゃくちゃ山来てますので、はいえー、皆さん、ぜひ参考にしていただければいいんじゃないかなと思ってますので今日私からは以上になります今日の動画をお伝えしたかったところ何なのかって言ったら、えー、山にこもってトレーニングですね。 すすることをお勧めしますので皆さんも、えーまあ、うちの会社は非常にうまくいってますけれどもその予想とかぜひ参考にしていただきたいのであればまずは社長として体の鍛え方とかトレーニングの仕方を完璧に変えたということが私から言えるんじゃないかなと思いますのでまたお会いしましょう面白かったらいいねとチャンネル登録お願いします下のリンクに、えー、コンサルの無料特典あるんで無料でゲットしてください以上です